先ほど司会の方から紹介いただきました高知県にぎわいボニートといいますえ高知県とあるようにあの四国の高知から、えー、今日やってきました、えー、踊る前す。ありがとうございますありがとうございま す, すいませんありがとうございます、えー、今年で今日の訪問で道のくわざ恋9回目の参加また、えー、こちら宮城県の方には36回目の、えー、訪問ということになります今日 こちら仙台で踊って、えー、明日、名取市の閖上げの催しに参加して高知に帰る予定にしています、えー、ここに来るまでですね、昨日夜7時半ごろ出発しまして今日15時間ぐらいかかりましたけれども、えー、毎回ですね、来るたびにあの大変近いなというふうに思うあの交流が、えー、東北の皆さんと深めさせてもらっているというのが自分たちととってもあの素敵なあの経験また出会いと交流になっています ちょっと踊る前にちょっとこう言い訳みたいな感じになって申し訳ないんですけれども、先ほどついたばかりということで、すいませんちょっとまたこうあのいい意味自由にあの踊るかもしれませんが、そのがとはありがとうございま す, いま す, すま温かく見守っていただけたいいたます。またいかんところは失礼できれいただけたらと思います。すいません大変長くなりました。それでは元気いっぱい、えー、今日と明日あの踊って帰りたいと思います。高知県青年にぎわいボニーと浜田。構 プログ 3.11WeDon’tHowGet 東北 PlayForJapan 第25回一目予算マスり元気よくとさらよっちょれやよっちょれー高知から届ける宮城から届ける確かな 「雨が上がって、影が伸びてくる」それ「一瞬、友蛇が街を照らす」「せなくて、苦しくて」 なるほどそういったことをテーマし活動してきました東北まで約1 5 0 0でした旅に大変近くなる東北の皆さんとの交流お気づき 5ニキわい見聞録はこの度6回目コロナに負けない秋田をうちのすにぎわいブルーが駆け抜ける動いてつなぎ届けていこう我らの確かなメッセー ジ, セージこれまでもこれからも後に届大きなにぎわい ありがとうございました。